です山です私たち来週の台湾のゲーに遊びに行くことになりましたやったー 教えてほしいじゃあバイバイ